本当はさ覚えてないよねこんなに用意したのに<笑>ごめんさあ始まりました少量チャンネルの翔太です今回はここからのサプライズをしたいと 思いまーい、えっと。今回するのは記念日でもないのに突然祝われたらどういう反応するかドッキリ。イエーイ普段一緒に祝うこともあるんですけどあの突然りょうが家に帰ってきた時に豪華なご飯が用意されててでも本当はなんもないんだけどどういう反応するかっていうのを試したいドッキリです。というわけでやっていこうと思います。終了 はい、というわけで今回用意したのがまずイお寿司それとじゃん手巻き寿司量の大好物それとチキンこれも量が好きなやつでしょあとは、まあ、一応ねサラダとチーズケーキそしてお酒これも いたただいたやつですありがとうございますいやーいいんじゃないこういうあの嬉しいサプライズっていうのはちょっとねやっぱいいよねというわけでとりあえず亮の帰宅を待ってあのそこからドッキリ兼サプライズをやっていこうと思いますおひお帰おかえり どうしたのえどうしたのい や, いやいや何おめでとう。そういう記事なん、だってえそういうじゃ ん, んまあいいよ、とりあえず食べよう、うん、うん、ちょっと待っ て, っ待ってえ、何どうしたのなんかすごい豪華じゃないそうなんだよ、豪華にしたんだよえ、なんでなんで終了はい、じゃあ飲もうかうんとりあえず 乾杯はいこれもらったやつだそうだよいただきま す, きますわぁーおいしーあーおいし い, い, しい。食べて食べてえ、うん、いいのいいよいいいい。何から食べようかなえー、俺お寿司から食べたい俺も食べたいなどれどれでもいいようにじゃない、いくらいくらは食べたい<笑>イカも食べじゃあいい<笑> おいしい。うん。あ。んふん。おいしい。う<笑>んうん。うんうん。よかったよかった。ねもう、うん、あれがあったからね。<笑>うん。うんね。うんうん<笑>うん。お<笑>い、うんうん、しい。これもおいしいよ。本当食べて。 すごいこのベーコン厚切りベーコンだね。うん。ああ美味しい。うんうんうんうん。な、うん、うん、か珍しくない？何が？長ちゃんがさこんな買ってくることないじゃん。そうだね。うん、ないないない。でも今日はだってそういう日だからさ。<笑> ううん、ねうん、うん、もうあれみんなには何のお祝いっていうのを伝えの？うん、うん、あそうなんだ、ね、そうだよ、うん、でもあの時もこんぐらい暑かった気がするそうだっけうん、うん、そ, うそうだっけ、うん、そうなんだよねまず同じ時期だもんね今と同じ時期だもんね、うん、去年の話ちょっと雨降ってた去年の話だっけじゃないけど去年じゃなかったっけううんえ、うんえ <笑><笑>去年じゃない、ね、あ、去年じゃないよね、うん、なんか最近あれだよねなんかちょっとん忘れるよねなんかそういうそううん付き合った記念日みたいな付き合った記念日じゃないけど付き合った記念日ではないけど<笑>付き合った違うっ違うみんなでやったじゃ ん, んみんなで<笑>みんなで<笑> みんなでさぁ、もう、めちゃくちゃ飲んだじゃんみんなでねうん暑かったしなぁ、その時もうんうん楽しかったよねうんうんうんきょうにょうあの、その時ってな 何, 何か食べたってうん、まあ食べ。みんなだよ。普通 に, 普通に食べてるけど でもなだったらいいの何だったらいいのかなけいまありがとね。うん、うん いえいえ、こんな、いえいえ、交換ないえ、何の光でしょう。うん、みんなで、ねうん、集まったり。そう、そうなんだけど、<笑>いやいやいやそうなんだけど、<笑>あの、なんで集まったの。うん、な、うん、覚えてるよ。うん、そうだよね。うん、覚えてる、うん、いや、記念日大事にしたいのは寮の方だからさ。まあ、そうだよね。そう、そうだから、大事に。 俺の方がサプライズとかしたいけど、うんうん、記念日のね。うん、<笑><笑>あの時さ、うん、なんかあの言葉がなかったら俺さ、うん、多分両とね、うんうん、一緒になってなかったなって思うし。うん。うん。 だからまあそれをね毎年祝っていきたいなと思ってうんうんそうだからそ う, そういう日はね大事にしたいなって思って俺なんて言ったか言ってみてるなんて言ったかってう、うん、言ってみててこと<笑><笑>自分で言ったことじゃないねえ<笑>っ多分そうだけどうん忘れたのいや、忘れてない えも、ひとちゃんが、言えるかな、うん、言えるよ。うん。言えるけど。言えるよね。言えるよね。うん。何系だっけ何、何系なんでクイズなの<笑>終了。押せ。よかった。本当はさ、うん。覚えてないよね。こんなに用意したのに。 ごめん。何の日だっけ覚えて ご, め<笑>ごめん、うん。ごめん、うーん。えぇ、ちょっとごめん、何の日だっけヒントするな、ヒント。何のだっけ何の日だっけいやえ、何の日だっけ<笑> え、ダメじゃない。ダメじゃない。も う, もう。もう絶対覚えとくから。<笑>こんなことなかった、今まで。ごめん。ん何の日教えて。それは、何もないです。何もないです。<笑><笑> 何もないの何もないよなんかすごい考えたんだけどごめんねごめんねごめんねえ、何もないのえ、なんで買ってきたのえ、いや、そういうドッキリだから<笑><笑>ドッキリじゃないな、ドッキリじゃなくてサプライズねうんサプライズサプライ ズ, サプライズなのそう、サプライズで今日、なんかある日、記念日にして、うん、でも本当はない サプライズええー。うんごめんね、うん、ごめんーうーーーー騙された終了というわけでまあこうなる感じかなって思います<笑>誰にやってもねこうなっちゃうよね<笑>なんだ、うんうんうん、なんだろうと思った、うん、なん<笑>普通に食べよじゃ<笑> <笑>普通の。豪華な食事。そうだよ。じゃあ、明日もお願いします。<笑>はい、というわけで、今回は、うっきり、サプライズを仕掛けてみました。うん、は, ーいはい。引っかかりました。はい、引っかかった。うん、騙された。騙された。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。はい。